足痩せお腹痩やせ一緒にやろうお尻を軽く上げた状態で足を伸ばしましょうこの足をいろいろ動かしますいろんな位置に足を動かすことで腹筋体幹お尻もも裏を使うことができますマイペースで休みながらやってください 反対も同じように い, きますいろいろ足を動かすことで股関節をしっかり動かすことができて足痩せ反り腰解消になりますいろいろ動かして。 バランスを取りましょう。オッケー今度は足踏みします。お尻を上げたまま。お腹をしっかり引っ込めて。足をゆっくり動かしましょう。 男性も女性もも女おすすめなぜかというと弱い筋肉を鍛えているので代謝を上げることができますマイペースでいいですよ o 今度はお尻を上げたらゆっくりお尻を下げましょう 止めながらゆっくりお尻下げます。ただ、お尻を上下させたもったいないです。お腹を引っ込めながら腰を丸めながら。背中からゆっくり床につける感じです。 足を伸ばして今と同じように動いてみましょう。今度はちょっとモーラがね疲れると思います。疲れたらね一回停止して休んでいいですからね。マイペースでやってください。 と反り腰解消になりますハンテングいきましょう床をしっかりで踏んでください 体をおろしたら、ね、できれば腰の隙間を入れる感じで背中からゆっくり下ろしていく感じですで今度はつま先と足をパタッと開きましょうそのままお尻を上げたら横に振る ステップをね、少し伸ばしているイメージです少この動き難しいと思いますが、立ってね、お尻を動かしているようなイメージ、ウエストをね、使っていきます。 今度は今ので、お尻を右左回していきます。回す、これが、はい、三回し。二回ずつ、回すと簡単です。ただお尻を上下に動かすよりね、こっちの方がたくさんね。 筋肉が鍛え抜いたりストレッチしたりしいきます o 今度は足をねブラブラしてリフィットしましょう足をねブラブラしながら足を取っと揺らしたりして力を一回抜きましょう 目つむっててもいいですで。今度はお尻を上げてゆっくり下ろしてちょっとだけ起きましょう。 握りつけたちょっと見てから起こしましょう。握り疲れたらね、肩ももっと で, るで、ね。体の動かし方をね、しっかりね、覚えていきましょう。ええー。今度はつま先と足を開いて。 つま先をね、少し倒していきましょう。開く、倒す、開く、倒す。両方ついていかないようにね。倒さない方、しっかり止めたままです。股関節のね、可動域をちょっと上げましょう。 今度足の上は合わせて、腰をね、床につけるイメージ。ー隙間ができる、隙間を埋める。繰り返しです。これがね、反り腰会社のおすすめです。反り腰治るとね、足もお腹も変わってきやすいので。 っりね、骨盤を立てる動きを練習しましょうケー、OK。今度はお尻を上げて足閉じて開いてみましょう<笑>さっきの腰をゆかいつけるイメージを作ったままでぐーっと開いていいいますり戻す 開くく方意識してください腰を丸めとくイメージただパカッと開くともったいないんでお腹を引っ込めてゆっくり倒すー、OK。で、今度は片足曲げたままお尻をね動かしましょう 上げて反対へ床を踏む。振る床についたらね。腰の隙間を埋める感じです。基本は背中からゆっくり下ろしていく。お尻からゆっくり上げていく。 膝<笑>を踏んで背中からゆっくりつけお尻からゆっくり浮かせ背中を引っ込めながらね床に下ろすと上手に動きます。 Okay.